you <music> つかむを信じ、yeah、誰もが何か身を抱えたいの時代は共有拡散情報操作数字のシャイター顔も見えないし不敵だしって足りない戦争 「キャラ不全より」